はいどうぞ、はい、家<笑>取る<笑>家取るということで今日も家案件家の案件ということでなんかねご飯に合うおかずとかお茶漬けとかそういったものをなんか6種類ぐらいセットで販売しているところからはい、はい、案件もらいましてじゃあこんな感じのラインナップこ ん, こんな感じ。カマ えー、サバ赤づ作りブリカマやややってんやつですねはい、はい、これに合わせて今日はね一応午後お米炊きましたはい、はい、でも孝コはもうケンタッキーを食ったとそうお昼ご飯にケンタッキーを食ったから<笑>今日はいらないかなって感じ、うん、まあでもうまそうなのがあったら一口とかなんかつまんでよはいなんか食べたいのあったらねあったらあったらでとりあえずそしたら食べてくるよう当たっ で湯煎がね必要なのが2種類あるんですよね。これブリカマとこれ馬鈴薯。もう種類ちょっと湯煎必要なん で, で一旦とりあえず湯煎していきます。はい。カマから行くべ。はい。はい。んでだこれ湯煎してる間に他のねなんかしなくてもいいの食べて行こうかなと思うんだけど、まあ、食べないにしてもどれからがいいと思う。漬け飯、海鮮茶漬、け、ブリかけ、赤作り。 やっぱかけ赤づくりからじゃないやっぱここらへんからうんお茶漬けにしちゃうとねつまみ系のせるやつじゃなくて、うんうん、ちょっとご飯用意してくるわそうね一回よしご飯持ってきたよ部活飯サイズよ<笑>もう漫画飯サイズとりあえずじゃあ赤づくり出していきますああんか塩辛だね、うんうんうん、ほぼほぼじゃあひとまずこの赤づくりからはいこんな感じよ赤づくりうまそうよねうん うん、おいしい、うん、<笑>めっちゃ払えてたから、うまい<笑>うまっ朝一ご飯だしね朝一ご飯、うんまっ<笑><笑>案外ね、あんましょっぱくないしまあ、そう、まあ、柚子の香りが強いかな、うんうんうん、ご飯もいいけど、お酒の方は結構合う気もする 米固く炊きすぎた<笑>ちなみに今回2セット頂 い, いてるから中も食うかもと思って2セット頼んでるからとりあえず今日はこれだから焼酎ハイボールレモンああ 7% か 7% は効くわうわ じゃたさすがにそろそろこのブリカもいきますぶ、はい、りかけかぶりのふりかけってことだと思うけど、うんうんうんうん、ふりかけこんな感じだねうんうんうんうん半生かつお節ぐらいの感想うんうんうんうまうんうまあ、うまうま確かにこっちの方がさっきの赤漬りに比べるとご飯の音もって感じや、うんうんうんうん もうなくなる早い<笑>あお米がねお米も進んじゃってね赤作りも、うん、匂いがいいもんそっちまで行くぶ、うん、りかけすごい、うん、食べてて香りが強い確かに、うん、う, んうん。っとあの次行く前に米なくなったから取ってきていいはいちょっとお米 何五本あればいけるか。なんかさ、最初のこの勢い見ると足りんのかなって気になっちゃうよね。<笑>確かに、うん、ちょっとやばそう、うん。とりあえず、そろそろ多分これ、釜、うん、天然ぶり釜に。熱、うん、い、熱い、トング持ってくる。熱い、これ。いいね。釜だから、すげえでかいよね、やっぱ。うわー、これおかずやん、これ先につゆ出して。あ、あ、あ、大丈夫。あ、大丈夫。っ丈夫<笑>これぶり釜にね。 ぱっと見ると生姜とで昆布も入ってるよねだし、うん、っぽいのかもしんないちょっとその間にさばも温めていきますかカマって食い方結構むずいよね脂めっちゃのってるところ脂すごい、うん、ドゥルンドゥルンになってるこれやばくない う, そー<笑>うまそうだよねうん うん、あぁその、タレがついたご飯が美味しそうだよねうんタレもさ、あんま詰めてないからしょっぱすぎないしうんうまい煮物が好きな俺には大ヒットだね、これ<笑>食べる一口あー、じゃあちょっと食べるうんうまくな、ね、い、うん、これうまくな、ね、いうん、めっちゃ美味しいうまいよね、うん この絶妙な濃さ、うん、甘めもし甘みのそう甘め甘 め, 甘め、うん、ちょっと甘めの味付け 甘, 甘じょっぱいの大正義のやつや、ね、大正義のやつ<笑>美味しいこれやっぱしかもさ釜だけどさ全然臭みないよね、うん、もうちょっとなんか難も臭いかなと思ったけど、うん、海沿いの旅先で食べる美味しいやつよ、うんうん、この店当たりだねっていうやつのぶり釜にうま、んうん<笑> 出汁用の昆布ですら飯食えるもん<笑><笑>ちょっとこの辺りでさちょっとお茶漬けいっちゃっていいはいこれ海鮮茶漬けね、うん、これはもうぶっかけるだけえ温めなくていいのいいらしいうーん そうそうこのまんま解凍するだけって書いてあったあ茶漬けと漬け両方ともこの不足のわさび使ってってことだったから、うんうんうんうん、ちょっと半分ずついっちゃいますか量結構あるよね、うんうん、しっかりめのやつだと結構辛いわさびだったらやばいと思うんだけど、うんうん、まあでもね好きだしねわさび、ね、好きだから<笑>これ結構辛いやつにするんだけど結構わさび<笑>うん ちょっと痛いやつかもしれない最初お魚だけ一緒にいやいや、かき込みますよあ、かき込みますか茶漬けですからちょっとバフっていうのやめてそれだ<笑>怖いんだけど<笑>いただきます<笑>ちょっと飛んできたよ<笑> あのね、あの一袋半分ずつではないなでしょう ん, うん、そうだろうねあれだね、冷凍でもこんな香り残るんだねいや、美味しいわさびってことなん美味しいわさびなんだけど<笑>そのお茶漬けの方にもさ、うんうんうんうん、一緒にお魚入ってるから、うん、その汁にもだし染みてるし、うんうんうん、美味しいんだけど ミスだね<笑><笑><笑><笑>このわさび自体もうまいから、うんうん、普通にこのわさびと醤油だけかけてご飯食っても鰹、うんうん、節とかのせて全然それでも合いなぐらいちゃんとしたわさび。わさび鰹節のせてみたいな絶対うまあよね。うん、うん、ちょっと入れてもいいんじゃないあいいんじゃない、うん、この汁。やっぱなんかこの商品さ全体的にあのご飯の付け合わせにしては、うん、人によってはちょっと。 と優しめ、うんうんうん、だと思うからこういうタレとかと一緒にかけて食ってもうまいと思うんだよねうんうんうんいうんうん、あまいうまかったじゃあとりあえず今二杯目 で, で、品数やったら四品食べ終わったんで最後おかわりしてこのサバのうま煮と海鮮漬け飯、うん、ちょっと食っていこうもうラストいっぱいになっちゃうかな 多分んラストかな。うん、もう、午後なくなった。ちょうどこれで。<笑>なんだかんだ米食ってんだよ。<笑>で進んじゃうでしょ進んじゃう、どうしても。うん、も最後ちょっとこれ楽しみでしょなかなったんだよね。鯖のうま煮と漬け丼、うんうん。味噌系だね。味噌なの。まあ、多分味噌だけど、うん、味噌だけじゃないんだろうね。うま煮って名前だから。うわっ<笑>うまそう。 ちょっとね、白ご飯でも楽しみたいから、うん、この漬け飯にする前に、うんうん、先にねちょっとこれサバだけで背からいっちゃっていいそうだね背、うん、の方からがなんうまくないわけないですわ<笑>ちょっ と, ちょっとうまい<笑>ナンバーワンうんうまい 大好きなサバう味噌系味噌っぽいね、うんうんうんうん、<笑>あとは多分醤油とかみりんも入ってて、うんうんうん、なんというまにって感じかなもう逆転劇はないでしょこれも う, <笑>もう個人的なね、好きなもので言ったらこれが一位だと思うんだよね、うん、もう、うん、うまっ 最近、あなって、まいいと似たり、ね。ああ、そ う, そ う, そ う, そ う, そうこの家に引っ増やした<笑>されているものを増やして<笑>、うん、それでサバも必然的に増えた気がする。これ食べる じゃあ、は腹じゃなくて、あの背のところのほうで油少なめのところでそうそうそうふい、うんーおしいおいし い, しいよね、うん、てか冷凍でもさ、こんなパサパサならないんだねね、うん、味しっかりめだね味結構しっかりついてる、うんうん、しょっぱくはないけど、うんうん、しっかりついて で, かいで、ねうん、じちょっとラスト行ってみますか、この海鮮漬け飯締 め, めで締めでね よっ。う わ, う ま, う, う, わ う, ま う, <笑>うまそうこれ。うまそう。え待って。ちょっとサバを超える可能性を秘めている。迫力はすごいよね見た目でね。ちょっとわさび乗ってたの見てよ。適量のわさびが乗って適量のわさび。<笑>めっちゃうまそうじゃないこれ。それも食べてみようか一回。さすがに。うんうん。 漬けって感じ漬けは漬けなんだけど、うん、やっぱそんなしょっぱくないしお茶漬けに近いような味付けになってるかもしんないんじゃあちょっとこれ書き込んじゃうねおいしそううん、うん、これもゆずっぽいの入ってるわうんあのこうやってガガってやるとふわっとふわっと香ってくる、うんうん、ぜひ丁寧にこう吸うじゃなくて ガ, ガ, ガッガガってやってほしい<笑>香りがね<笑>ふわわふわってそう鼻に抜けるのよ<笑> ああうまいわああまたこのわさびがいいわ適量のうん<笑>適量のわさびがいいうんうまかったうまかった<笑>ごちそうさまですということで今日はご飯のお供あとは茶漬け漬け丼、うん、6種類か、うん、食べてきたけど やっぱりでもサバが一番かな個人的にはは好みとしてはね、うんうん、もちろんブリかけとかあと赤作りとかまあ、完全なそういう海産加工食品もあるけど漬け丼とか、うん、生魚にも近いやつとかそのまま魚に入ってるサバとかも、うんうん、全然冷凍だけどふっくらしてるし脂感もあるしうまいね今回はね案件なので、まあ、ちょっと気になった方はね概要欄の方から販売ページ飛んでもらって気になったらね やってみてくださいブリカ美味しかったぶりかブリカも美味しかったブリカマ美味しかったじゃあ明日か明後日に食べよううんお夕飯でそうもう解凍しちゃったからさ<笑>あそっかそっかもう全部解凍してるのかしてるから早めにちょっと食べないと、まあ、じゃあ明日。明日。明日いただきます、はい